こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工場編が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんが教えてたパンの中からエリりすぎのパンを皆さんにご紹介していきますでは作っていきましょう大きめのボウルに薄力粉私はドルチェを使っています 80g をふるって入れていきましょう少し高めのね位置からふるっていくといいかと思います アーモンドプードル50グラム、こちらはふるわないでそのまま入れます。グラニュー糖40グラム、お塩おさじ 1/2 を入れ、ホイッパーでねよく混ぜていきましょう。しっかり混ざりましたらレーズンコブ55グラムを入れていきます。ゴムブラに持ち替えて混ぜていきましょう。 お粉の量に比べて水分量が少ないので、混ざりにくいです。水分がなくなってきて、まだ粉気が残っている場合は、ゴムベラで生地をね切るような形で混ぜていきましょう。生地を切ると水分のねあるところが出てきますので、混ざりやすいです。粉気がなくなりましたら、アーモンド 80g を入れていきます。 はい、押さえつけるようにしてねしっかり混ぜ合わせていきますよちょっとね混ざりにくいですがね一塊になるまで頑張って混ぜていきましょう底の方にお粉はね残りがちですのでね底の方からしっかり混ぜていってくださいねだいぶ混ざってきましたねもうちょっとかな はい大体混ざりましたらラップを用意していきましょうちょっとね大きめに出してあげてくださいそこの上に生地をのせていきます全部出しちゃいましょうはいまだぼそぼそですのでラップを使いながらね生地を 折って押して折って押してっていう形でね一塊にしていきましょう何回かしてあげてください特にねアーモンドが生地の中にしっかりね入るように折ってあげるといいですよすごいアーモンドの量ですよね この時点で美味しそうです。はい、少しずつ固めていきましょう。だいぶね、固まってきましたよね。そうしましたら。六かける二十かける、高さ二センチぐらいの。 棒状に伸ばしていきます。しっかりね固めながら伸ばしていきましょう。ラップに包んでね作業するとすごい楽なんですよ。うちこ使わなくてもいいですしね。ぜひねラップに包んで作業するようにしてください。 はい、端っこの方をね、しっかり固めていきましょうちょっとここはアーモンドが多かったので移動させていきます結構周りをしっかりね固めておいてあげないと焼いた後一度カットしていくんですけどその時に、ね、崩れてしまいますなので最後はこうやってね、カードでね、しっかりね固めてあげてくださいその状態で冷蔵庫で1時間休ませていきます途中オーブンに余熱を入れていきましょう 210度で余熱を入れておいてくださいはい、2時間休ませておいた生地ですこちらを焼いていきますラップを剥がしてオーブンシートを敷いた天板に乗せていきますまず170度で25分焼いていきます25分経ったら一度出していきますここでちょっとお知らせですもっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています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 カットしていきます暖かいとねぼそぼそぼそぼそで割れてしまう可能性があるので必ず完全に冷めてからカットしていきましょう 1cm 幅ににカットしていいきますす切りにくいですよねもしねぼそぼそと割れるようでしたらまだ切るのが早いかなもう少し置いておくようにしていきましょう。 1cm 幅にカットしましたらカットした断面を上に向けて天板に並べていきます並べましたらさらに1 5 0度のオーブンで20分焼いていきますで20分なんですけどね15分ぐらい経ったら一度天板を見ていきましょう表面にほんのり焼き色がついたらもう出していきます このお菓子なんですけど、焼きすぎちゃうとねもうねかくなっちゃいますのでほんのり焼き色がついた段階で出していきますので少し早めにねオーブンの中をチェックするようにしてくださいはい焼き上がりました焼きすぎないように注意してくださいねって言ったのにちょっと焼きすぎちゃったかなっていう感じですまあこんな時にはね本場のイタリアみたいにカフェオレに つけて食べるといいかと思いますぜひ、ね、皆さんも作ってみてくださいではまた